わくわく止まらないわくわく止まらないワクワク止まらない乾杯おーおおいしいじゃああとしょうちゃん一人でやっといていやカメラ映ってないんだってだ、ね、<笑><笑>いやどうしようかな<笑>はさあ始まりました「少量チャンネル」 ですはね、少量です。はい、というわけで今回はずっと食べたかったフルーツサンドを作っていこうと思いまーす。イェー イ, イ, エーイはい、はい、というわけで。ね、ずっと言ってたもんね、うん、フルーツサンドが食べたいってね。うん。デザートによし、お酒のつまみによしだ と, 思うと。本当ですかはい。 作れるかな、うん、大丈夫かな切った時にさ、うん、すごいなんか、形できてるのとかやりたくないそうだね。はい。じゃあ、お願いします。えこれ向こうで待ってくからょちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょちょ<笑>おかしいだろ。おつまみとか欲しい。<笑>待ってるよ。ちょっと待って。っって<笑>一緒に作るんじゃないの<笑>大丈夫ちょいや、もう一緒に作れよ。 ええー。はい。というわけで、今回用意したのは、まず、8枚切り食パンほうほう。ほうほうほう。あとね、安かったの。種なしブドウ皮ごと食べられる。しかもさ、マスカットとさ、ブドウと両方入ってた。余きない良きない。よきない<笑>お手軽オレンジだって。なんかね、みかんみたいにむけるオレンジが売ってたの。あ、オレンジなんですね。そうね。美味しそうじゃない、はいはい、美味しそ う, う。うん。あと、キウイ。あー、いいね。キウイを買ってきました。おーおー。 これを使って。はい。あ、あと忘れた。でれんホイップクリーム。もう、立てるのめんどくさいからもう。そうだね。絞るだけのやつ買ってきました。どうやって作るの、うん、俺全くわかんないよ。できる挟めばいいんでしょえ、花柄だよ。挟めばいいんだよ。できる多分いけると思う。うん、じゃあ。<笑>じゃあじゃないんだよ。<笑>じゃあじゃないだよ。<笑>じゃあまあちょっとやっていこうぜ。はい。 あのさ、こう、パンあるじゃん。これ派これ派量の作りやすい方にして。これ派か、これ派。多分ね、これの方が、切りやすそうな気がするよね、うん。これの方が。ね。うん。これでちょっとやってみようかな。うん。だー。やってきた、だ<笑>終了。やっていこう。ワク、ワク、止まらない。ワクワク、止まらない。まずは、 どうなんだろうあ、ごめん。<笑>まずはさ、うん、先にこれクリーム塗っといた方がいいのかなクリーム塗ってフルーツ乗せてクリーム塗ってだと思う、多分。そうだよね。クリームを塗ってみよう。耳ありでもいいうん。真ん中できるから、 多分ね、これ真ん中にこういう感じでさ、はいはいはい。並べてったらさ、切った時にさ、うん。いい感じになりそうじゃない食べた時にも、ちゃんと、横に、ぶどうがあった方が美味しいから、うん、あ、もう、お花ではないのね。あ、これはね。あ、これはね。うん。なるほど。お花は、みかんの方で、くろうかなって、ちょっと思っている、うん。で、ちょっとね、ラップにくるんで、うん、冷蔵庫で冷やすといいらしい。 これ、向き、間違えないようにしないとあれだよね。うん、これラップして、この向きね。うん、これで、冷蔵庫でちょっと5分くらい冷やしまーす。はい。はい。そしたら、次、キュウイを、ちょっと皮剥きました。これで、花の、葉っぱと、向きを作ろうと思うの、うんうん。というわけで、考えました。これを一旦3等分にスライスしてみます。うん、で、これが、 茎、うん、で、この横が、ほらほら、こうやったらさ、鼻、う、に、んうん、もピンとなくなるん、ね、で、ちょっと組んでいこうかなと思って。う鼻、んうんうん、は、うん、はいはいはい。このオレンジですよ。美味しそう。これでできるんではないかと。そしたらちょっと、うん、組み立てていこうかな。ま, まず食パンに、うん、まず土台となる、うん、このクリームを塗っていこう。うん、ベース。で、だ、ま、ってこう切るから、まずこれ葉っぱね。 で、もう最後に、うん。隙間を埋めるように。うんうんうん。すごいな、これ。で、最後に、うん。これを、うん。重ねて、うん。ラップします。うんうんうんうん、なるほど。出てきる方向間違えたら面白いよね。<笑>よし。そしたら、これも、うん、冷蔵庫で寝かせよう。うん。チッチッチッチッチッチッチッチッ やっぱり喧嘩しましたしてないじゃないもうやってられないやってらんにやってらんにいやもうチューすれば許されないよえええチューしとけば許されるチャンネルじゃないですいや俺、許されるって聞いてるんだけど許されないよ<笑>許されません<笑>みんな許してくれるかもしれないけど俺は許されませんなんで喧嘩なんかしないじゃないのよ俺はなんで怒ってんの 二つともお花サンドにする予定だったの。あ、二つともそんな聞いてないけど。だから俺やるって言ったのに。だって翔ちゃんできるの。できるよじゃあカットは翔ちゃんやってで、カットは誰でもできますから。いや、カットの方が難しいんだってきっと。力加減とか。うん、うん。まあ翔ちゃんの力を見せてもらおうかな。うん。 だって天ぷら食べたえー、じゃあ俺焼き鳥食べた<笑>じゃあ俺どうすんのえあれもう食べるやば今日なんか丸坊主みたいな感じ丸坊主じゃないじゃん別に<笑>何丸坊主ってどういうこと終了これはぶどうさんですねいきますよぶどうさん縦にねはいいきますよ、はい、せーの<笑><笑>あーあ 何<笑><笑>とも言えない、ね。なんか片方に寄っちゃったかな。真ん中が切れてなかでも一番上のここだけ綺麗に切れたね、ここ。そうだね。うん、まあ、はい。OK。はい。はい、<笑>続いて。はい、続いて。いや、こっちが本番だから。こうだてこうだね、こうだね。これは多分、真ん中にちゃんと置いていたら、うん、ちゃんとなるはずです。ちょっと左寄りかもしれない、なんかそれ。もう、うちゃんにかかってくから、これ。いやー、はーはーまあこれ、真ん中の平気ちょい左側かな、そ ここらへんが、なんか一番盛り上がってる気がするこうん、うん、えー、本当にお願いしますここでいいの真ん中じゃないの真ん中だとちょっとあれな気がする、うん、ここねうん<笑>嘘。見ていくようんじゃん<笑>あは<ー>は<笑>あこれ<笑>まあいいかおぉ<笑> そうか。みかんの向きが違ったのか。まあまあまあまあ。まあまあまあ。でもなんか。うん。美味しそう。美味しそう。イエーイ。できたありがとう。食べよう食べよう。食べよう食べよう。ひょにょ。というわけで、はい、食べていこうと思います。と思います。完成しましたー。改めてね。うん。見てもらおう。<笑> じ ゃ, じゃじゃじん、<笑>みかんの向き間違えました。これね、葡萄、クリームが多かったかな。はい、ね、食べよう。いただきまーす。これじゃあ、葡萄食べようかな。<笑>どう<笑>、うんうんうん。すごいね、クリームの量がすごいね。美、う、味、ん、しい。美味しい。うん、うん、美味しい。よかった。うん、味は最高だな。うん。 てよーかわいいいいてっしですねうん。このね うんうんうん。葡萄おいしいよね。美味しい。これねでも結構ね、うん、食べるのがあれかも ん, んめっちゃ美味しいよ。ぜひやってみてほしいな。うんうん。ちょっとね断面はね、うん、<笑>ちょっと失敗しちゃったんだけど、<笑>味はもう本当にうんワチしもうあれだもんね。素材がいいからね全部、うん。そうそうそう。うん。いろんなねフルーツを加えて、うん、やってみたらいいと思います。うんうん。 うん、まだフルーツたくさん残ってるから、し、う、ば、ん、らく止まらない、ねうん。フルーツに。にいしょ。<笑>うん、いいね、食べっぷりがいいね、うん<笑>うん美味しい。うん、あ、あ、大丈夫。終了。はい、というわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思います。まーすうま、うま、うまかった。 うまかったねうんうん、うん、また作ろうまた作る。ねうん今度は成功させたいねうんちょっとまだ設計図が甘かった う,、ね、うんはい、はい、というわけではい私も作ってみたいと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、ツイッター、e r TikTok もお願いしま す, しますではまた お腹いっぱいお腹いっぱいになったうん今日晩ご飯どうする晩ご飯は美味しいもの食いたいな<笑>あ来ましたよお腹すわないでよお腹サスサスタイムなのよなんでよお腹サスサスタイムだからみーやだ俺はやだ細い人って って思われたいのいや、わかんないじゃん、カメラの。そうで、俺はわかんないようにしてるの。はい、あえて、そこら辺を映さないように頑張ってる最、まあ、全体映してるところは仕方ないんだけど、うん、基本、あの、お腹は出ないように編集してる。うん、<笑><笑>いいよ。かわいいよ。